テストサーバーバ来ました足がちょっと早くなったらしいけどどうなんだろう足跡だ。 空振りしたらゲージが空っぽになるみたい。M 音内ではこでゲージ進まないから、今も減ってないね。まやかしで窓封じるか。エースそこまやかし。 これは重くて落ちちゃったのかな次はオブセ追いかけよう。乗り越えがだいぶ遅い。 スタンもちょっと長くなったなキラー使いが下手くそなのもあっていた窓をうまく使える人相手だと厳しいー 業乱中に足跡と血痕が見えなくなったから。機械の悪いとことか、入り組んでるとこで殴っちゃうと、すぐ見失っちゃう。 わかりやすいように、弱い宿しか、積んでこなかったけど、ちゃんといい宿つけないと、厳しいなぁ。次はクローデットをう。 このクローゼット優しい操作下手なのみこして倒れてくれたこれは二人に負荷でいけるかなあれどこ行った 負加でに追加で負加で攻撃入らないからどう追いかけるのがベストなのかなああ、ゲージがなくなるこれはリージョンにもデッパつくなーあちょっと待って ゲート開けてみたい。え、早、エンドゲームコラプス発動したけど、この状況でキラーがゲート開けたら、逃げる手段あげただけなんでゲート開けれるのかちょっとわかんない。最後の一人でハッチ閉めるぐらいで、ゲート開放はいらなそう。 普通に脱出の手助けしただけこうやって待ってると3分も割と長いなー足元が赤くなってきたこれ足跡の赤と似てるから足跡を追いかけるの難しそうお黒毛だぞ やっぱり負荷で減らないねーエンドゲームコラプスの最後見せてくれるのかな どんどん赤くなってきた。<笑>来るぞ、来るぞー。 最後子は、ホラゲーだった。